こんにちは、吉本幸治です。本日は、歯の、歯が痛い時の対処法についてお伝えしたいと思います。歯が痛くなると、まず、歯医者さんに行かれると思います。でも、歯医者さんに行っても、なかなか痛みが取れない時、そんな時は、肩こりが、肩こりに、 肩こりから来る痛みかもしれません。なので、歯が痛いとき、まずは肩、肩をを、肩こりを解消することから始めてみるのも一つの方法です。本日は、その肩こりの、この歯が痛いときの肩こりの対処法について、対し、対処法について、対処法の マッサージのやり方をご紹介したいと思います。この歯が痛い時に、この首のこの太い筋肉を、この親指を使って上に押していきます。またこの顎の下、顎の下の筋肉を上に押し上げます。 少し痛いかもしれませんが痛いかもしれないのでゆっくり優しく行ってくださいねやり方はこれだけですここの顎周りの筋肉が硬くなっている時はこの歯の痛みも出やすいのでもし歯の痛みで困っていたらこの顎の下の筋肉またこの 首の大きな筋肉を、残りをほぐしてみてください。少しは歯の痛みも和らいでくると思います。本日は、歯の痛みには顎のマッサージを行えでした。本日も最後までありがとうございました。